これを飲みなさいそこで売っていた甘酒ですあなたに体調を崩されては私としても困りますから年下に見えるお姉さんは好きですかええあなたの好みを聞いていますがそうそれならいいのですこの私を待たせるとはいい度胸をしていますね 冗談ですよ待ち合わせ時刻ちょうどです正月の待ちは想像しいですねですがこれはこれで観測するデータにはこと書 か, かないとも言えますかせっかくの正月ですあなたも人のことばかりにかまけず自分のための時間を持ちなさいお姉さんからのアドバイスですよ あけ今年もおめでのさまざまな姿をあなたに見せてあげますよそのままがいいそうですか雪こうして触れてみると儚いものなのですねあっという間に形が変わる少し親近感を覚えます 舞い散る雪を眺めながら、温かい甘酒を飲むというのも、なかなかおつなものですね。あなたも付き合いなさい。外出など、普段はしないのですが、気が向いたので初詣に行きますよ。ええ。タなど一切ない。単なる気まぐれです。女性の晴れ姿を見た際には、 まず言うべきことがあると思いますが<笑>よくできましたもっと褒めてもいいのですよまわれまわれニューイヤープリ